や太平洋艦隊と日本の海上自衛隊による合同訓練が15日ウラジオストックの沖合で行われました。ロシア側からは太平洋艦隊の大型対戦艦、アドミラルパンテレーエフ、日本側からは護衛艦鈴波が参加しました。 船がテロリストに乗っ取られたとの想定で行われた合同訓練です課題は大至急船に近づいて状況を偵察し船に乗り込んで人質を解放することその船の上で日本の海上自衛隊員と合流です急速に悪化する天候3メートルに達する高波の中を 乗っ取られた船の役の測量船に近づき乗り込みましたあっという間に甲板を制圧日本の護衛艦「鈴波」からも2つのチームがボートで駆けつけ露・日合同で乗っ取られた船を解放しました波が高くて危険でしたがロシア側日本側それぞれ役割を演じて訓練することができました ロシア日本合同訓練は今回で19回目となりますが訓練結果には双方が満足を表明しています大型対戦艦アドミラルパンテレエフの艦長は次のように述べています我々の訓練レベルに当然日本側は関心を抱いていますね言葉の障壁はありましたが双方ともエネルギッシュに訓練に取り組み安全にこれが重要なことですが 安全に訓練を終えることができました今回の合同訓練が示すものはロシア海軍と日本の海上自衛隊はアジア太平洋海域における自国の利益を守るだけでなく必要とあらば共に行動し助け合うことができるということです。